生活が楽になるっていう、はい、だから相手に求めることはまず自分がするべきだと<笑>まあ僕は思ったりしてるんで、はいはい、こんにちはブロードです今日はですねミニマリスト淳さんのお家にお邪魔して、はい、ミニマリスト淳さんの、はい、ミニマリスト生活について聞いていこうと思います、はい、ミニマリストのおすすめのアイテムを紹介してもらいたいんですけど、はい、もうこの僕のチャンネルの視聴者さん、はいまあ、ミニマリストな人が結構いらっしゃるんで、はい、よかったらおすすめのアイテムを。 人ですね。はい。えー、結構よく紹介して、これワセリンなんですけど。はい。あの、スキンケアとかって、ミニマルにしたかったです、はい。スキンケアって、何でしてますか。してます。もう、何もしない。水道水。<笑>スキンケアなんですか。顔洗ってるだけですよね。で、その後保湿とか。をするのに、はい、あの、このワセリンだけでしてるっていう感じですね。え、は、え、い。まあ、もと僕も、結構スキンケアが気使う方で、はい。まあ、化粧水とか。うん 乳液とかいろいろ塗ったんですよクリーム面倒、はいはい、くさいし旅行とか行ったらすごい物に増えるじゃないですか荷物がも で, でもこれやったら1個でできるっていうあなるほどなるほど大体の人が化粧水と保湿の剤とクリームとか塗りますもん塗る人が多いそうですこれ1本でなるほどすごいおすすめですね僕は、まあ、これ僕 YouTube でも喋ってるんですけど、うんうんうん、これに関してはそれの概要欄にも貼っておくんで、はい、見てみてくださいすごいおすすめですね ありがとうございます。次、次は逆に、これ買って、失敗したなとか、後悔したなっていうアイテムがあれば、教えてほしいんですけど、はい。そうですね、僕の場合だと、まあ失敗というか、まあミラーレス一眼、はい、ぶっちゃけ失敗だったかなみたいな。あります一回買われたんですね。あ、そうです。あそうなんです一回買って、ちょっと使ってたんですけど、やっぱり。はい、あの機動力に本当に欠けるというか、この機動力っていうのは、移動するとかっていうだけじゃなくて。はい あのめんどくさくないですか一出してめんどくさいですね。撮るまでの作業も工程がめんどくさくて<笑>、はい、でも iPhone やったらこう常にポケットに入ってるから、はい、でも動画撮るときはもうこう出して押すだけじゃないですか、はいはい、それがやっぱりとにかくめんどくさいっていう一番めんどくさいですねめんどくさいんですよねもう使ってるんですけど、はい、めんどくさいんでもうこれを聞いてもうすぐ、ね、<笑> iPhone だけにしますそれさ iPhone のやっぱ機動力の高さっていうのはもう 何より も, も、ね、一番ですね新しい iPhone で買って画質も良くなりましたしそうですねもう最近の手ぶれも補正されるようなデジタル補正もついてます一眼持ってるんですけど、はい、やっぱり使わないですね、はい、使わないですね全然<笑>仕事でその写真をきれいに撮ってくださいって言う時は使うんですけど やっぱりその YouTube の撮影でも今も使ってるんですけど、はい、正直多分見てる人わかんない iPhone わ<笑><笑>、はい、かんないでしょうね発覚したんで、はい、iPhone に戻りますもともと iPhone 撮影しててでマイクつ、ね、けてやっ て, て、はい、マイク外したら音が悪いって言われて、はいでね、アップした時に画質が落ちてっていうのがあって、はいはい、<笑>今度からまた iPhone に戻して撮影していきます、はい、ミニマリストが教えるお金の使い道だったりとか、はい、自己投資の はいはい、ポイントを教えててほしいんですすけどなにお金って使ってますか、うん、例えばその月7万円とか6万円で生活されてるぐ、はいはい、逆に余ったお金をどういうふうに使うというかそうですねなんか多いのが、はい、やっぱりなんか結構本読むとか多いじゃないですか、はいはい、ありがちです、はいまあ、ありがちですよねまあ僕も、まあ、そんなに僕本読まないんですけど<笑>まあでも僕が最近こうこう何にお金使っていきたいかっていうとやっぱ体なんですよね、はいはい なるほどはい、でも体ってめっちゃお金かかるじゃないですか、はいはいですはい、例えば脱毛とか、うんまあ、僕去年脱毛ヒゲ脱毛去年から通ってるんですけど、はい、その結構まあ高かったんです よ, そうですよ、ねはい、ただやっぱりそうです、ねはい、お金かけると、まあ、ほぼ半永久的というか、うん、でなおかつう生活が楽になるってい う, あそうです体のお金ですか、はい、だからそういうところに僕は投資していきたいなって思ってます なるほどはい、か今も脱毛され て, て大体78万からもっと何万ぐらいかかります、ねはい、僕めっちゃ課金したんで結構高かった30万弱ぐらいそんなにしたんですか<笑>そう無駄課金しすぎちゃって、えー、今考えたらいらんかったんやと思ってなんでそんなに高くなっちゃったんですかなんかねあの僕が行ってるとこゴリラクリニック、はい、なんですけど<笑><笑>僕も僕も行ってますあ、まあですか、はい、あのなんか、まあ、麻酔はまあいいじゃないですか、はい、他になんかあの 時間縛りみたいなやつがあってオプションであありますね、はい、で僕別に全然昼間行けるのに<笑>あのそのオプションつけちゃって<笑>あとなんかこうスキンケアのなんかオプションとかもあって、はいはい、脱毛した時になんかこうビタミン C かなんかこう肌につけるみたいな、はいはい、そういうのもやっちゃったんですよね、はい、なんかこっちやった方がいいですよ、はい、みたいな言われて「じゃあそうします」って言っちゃう、はい、<笑>別にいらんやんみたいな<笑>なるほどそれで30万やったんですけど僕もう ミニ超一番ミニマルの6万8900円ぐらいの7万のやつです、はい、あ,、はいはい、あじゃあもう全部、v、じゃないんですね全部、v、じゃなくて、はいはい、で別の部位はあの家庭用脱毛器ああたそんなあ あ, <笑>あれでやって、はいはい、も結局ああああああああああなあああなるああああああああ それを使っている感じです。ああ、なるほどわあ、そそっちにしかなかった<笑>い、ね、あっ高い高いっすね金魚脱毛はね多分かなり湘南美容外科とかやったら多分めっちゃ安いんですあそうなんですねはい。確か二万八千八百円からとかええー、知らんかったですまあ全身脱毛もしようかなと思って、はいまあはい、お金かかるじゃないですかそうですやっぱそういうのに使っていきたいなっていうなるほどじゃあ次、はい、どこに使いたいとかありますか例えばレーシックだとかはあですねはおあああっ強ってことですかああそうですそうですなるほど やっぱ可いい女の子とかってやっぱ綺麗だったりするじゃないですか、はい、じゃあいやまず自分もそうしようみたいなああなるほどなるほどじゃあ相手に求めるんだったらやっぱ自分もそうでしょみたい な, なるほど、ね、そういうのもあって脱毛したいなみたいな、はいはい、結構ツルツルの女の子も<笑><笑><笑>いいじゃないですかじゃあ自分が好きだから、はい、あ自分もじゃあしようかななあなるほどす、ね、ですね、まあ、相手に求めることはまず自分がするべきだと<笑>まあ僕は思ったりしてるんで、はいはい いや面白い、面白ここんななと聞けないですよね<笑>僕もこれ初めて喋ることなんで<笑>めっちゃ面白い<笑>そうなるほどなるほどそういうのにでも自分の体に投資していくようなそういうのを使っていくような、はい、し, かしかもまあ自信も持てるくないですかそうやって、うんうん、やっぱ自分にお金かくるってなるほど、うん、なるほど全身脱毛 と,、はい、と歯のはいそうですね歯でも日本でやると高いじゃないですかああはいあのタイめっちゃ安いんですよ あ歯の矯正すすかか、はいえ、知らなっっためっちゃ安いですびっくりするぐらい安くてあ、それでタイもいかれようとしてるんですねいやしゃうんですけど理由は違うんですけど<笑>理由はそうじゃなかったんですけどでもよく考えてこれ<笑>あの、タイとかでずっと住めるようになったらタイでした方が良くないって思っててああ本当ですそうですホント安いとこやったら15万ぐらいから30万ぐらいの間でできるんで、はいはい、日本だったらまあ70から100万とかかるわけじゃないですかそうですそうです はい、タイってやっぱなんか整形、まあ、大国というか、うん、なんか多いじゃないですか多いです多、ね、だからタイでやろっかなっ<笑>脱毛は日本でいいですはい、はいはい、次最後なんですけども、はい、このチャンネルを見てくださってる方におすすめのコスパ術を教えてほしいんですけどもはい、はい、コスパ術そうですね僕のコスパ術は、はい、もうとにかく家賃を下げることなんですよね 家賃高いですもんね、はい、家賃がもう支出のほとんどなわけじゃないですか、はい、そうですそうですなおかつで家賃を下げると、うん、もうまず結構嫌なことをやめれるなっていうまず労働をほぼやめれるんですよね家賃がなくなるとーはいはいでもシさん昔はいーてました、ねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはよはいはいはいはいはい めちゃくちゃゃくバイトとか、はいはいはい、もう一1個の仕事じゃちょっと無理だなみたいななるほどなるほどでなおかつ遊びとかめっちゃお金使ってたから、はい、で無理やったからあのもうとにかく30連勤とか当たり前みたいな、はい、で働いてて、えーまあ、でもほんまは働きたくないじゃないですかできれば、はい、でこれをだから家賃さえ下げればもうほとんど働かなくてよくなるっていうはいはい、はい、なおかつこ僕がなんでこれ家賃下げることにコスパ いいかかとと思ってるかっててるうと、はい、僕家賃安い家に住んで気づいたんですけど僕にとって 家, 家, の家のクオリティが下がることっていうのはデメリットじゃないんですよ結構寝れたら OK みたいな感じなんでそういう人っていうのは家賃が下がるだけで生活が楽になるっていう自分がここはデメリットは感じないっていう部分ですよねで僕はだからその自分がこの分野にはお金をかけないっていう分野をあのまず知った方がいいと思ってて。 ななるほどなるほほどどそこを下げるってことは別に自分にとってはデメリットじゃないわけじゃないですか、はい、でもしかしたらなんか家のクオリティ下がるのがあのデメリットって感じる人、うん、そういう人にとっては多分あんまコスパ良くないですよね家賃下げることっていうのはそうそう、うん、どうやったらそれを知ることができます か, かまずやってみることでしょうああやっぱそうです、ね、<笑>いや僕はだってほんまはこう、はい、家賃安い家に住みたいと思ってなかったんでもともとはあっそうですくね この前の家なんですけど、はい、一旦三3万7千円に引っ越してないんですよ、はいいやい や,、はい、いやいやすんだけど結果的にあれこれいけるくねみたいな、はいはいはい、って気づいたっていうだんだんステップで最初8万の家賃だったのが3万7千円になって今度は2万4千0 0円です、はい、そうですなるほどもうだんだんステップアップで下げていってそ、はいまあ、したらだんだん気づいていってそうですあれこれ俺家のクオリティ関係ないわっていう、はいはい、それよりもあの メリットのの方が大きいといとうかこの家賃を払わなくてていいいっていう、はいはい、なるほど自分にとってここは妥協じゃないですけど、ね、ここは下げても自分的にデメリットじゃないなみたいなそういう部分も知った方がいいですよねなるほどっすねだからコスパ術って言って家賃を下げるっていうのを実際にやってみてはいやって嫌だったらまた戻ればいいしそうですねやってあいけるんじゃないって思う気づきもあるってことですねかっていうのを し知らないと無理してて削るのってそれはもうコスや悪いですよなるほどでも皆さんもうぜひぜひよかったらチャンネル見てくれてる人も家賃を一旦下げてみて、はい、<笑>実際生活できるよ、ね、あ意外とできるじゃんって思ったらもっと下げてみてもらってそうなんですよむしろあこれめっちゃ生きやすいなみたいな金が使いたいことに使えるようになるやんみたいなことに気づいていくっていうね<笑>いやーこれもうめちゃめちゃ大事ですよね、はい、気づき はい、僕もうちょっと家賃もっと下げて家ない状態に<笑>、はい、家捨てて家賃ない、ね、<笑>したいと思います、はい、今日はですね、はい、ミニマリスト淳さんにお越しいただいて、はい、ミニマリストの生活だとか実際、はい、にどんなことをされてるのかっていうのをお聞きしていきました、はいはい、皆さんいかがだったでしょうか、はい、またね続きはですね淳さんのチャンネルアップしてるで、はい、よかったら飛んでみてください、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、バイバーイ